第12回、晴れの国岡山、駅伝、岡山県、旭川百軒川ランニングコース折り返しの9区間 42,195 キロが29日、3年ぶりに開催され、15日の全国都道府県対抗女子駅伝で注目を集めたスーパー中学生ドルーリーシュエリ、シエリ、15イコール鶴山中は津山市の一員として初出場。 三区中学女子イコール三キロで三人を抜き、区間新の9分40秒をマークし、チームの6位入賞に貢献した。ドルーリーに聞く。今日の走りを振り返って、全国都道府県大抗女子駅伝が終わって津山は雪であまり練習できない感じだったけどその中にしてはまずまずです。津山市の代表として出場の思いは、 津山市の人たちもたくさん農園してくれている中での大会なのでそういった人たちにしっかり貢献できるような走りができたらなと思って走っていました。雪の中でどんな練習を軽めのジョグだったりとか流行っていた。美しいフォームの源は自分のフォームを動画で確認して日々試行錯誤しながら直しています。特にウェイトはしていなくてしっかり体みきトレーニングをしています。